皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之ですえ。本日ご紹介する商品はこちらですね。ちょっと話題になっているスライダーじゃないかなと思いますけども、動画用タイムラプス用のスライダーで、G ポンのえマイクロ3。私がこれ持ってるのは E700 というタイプになります。 ここ2ヶ月ぐらい使わせてもらったのかなで、アメリカの撮影旅行にも持ってって、あと北海道ニーカップ町の、えー、撮影の仕事でもこれ持ってってですね、結構活躍してくれました。で、今日はですね、こちらのジーポンのマイクロ 3E700 ですね、これを使った感想、えー、レビューをですね、お伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。 まず今日の動画ですね、前編後編に分けようと思います。前編は私のこのスライダーのレビューですね、ざっくりとした感想をお伝えして、後編はえ使い方を中心にですね、お伝えしたいと思ってます。 スライダーゲーミーじゃないですけど、えー、仕事柄ですね、こうタイムラプススライダー、動画のスライダーってよく使うんですね。こちらの商品はですね、私の、まあ、天文系というか、えー、YouTube の大先輩ですね、YS イメージのよっちゃんからですね、お借りしています。で、私がですね、えー、よっちゃんにお願いをして、まあ、商品にすごく興味があるんですけど、ということで、こちらをお借りさせていただきました。使わせていただきました。 今流行りのです、ね、ダブルディスタンススライダーというタイプですね、本体の長さよりも可動域が広いというタイプのスライダーになります。 で、私が使ってるのはこれ E700 というタイプになります。M がマニュアル、手動で、こう、動画撮影とかするときですね。で、E のタイプが電動になります。タイムラプスとか、えー、でも使えるようなタイプが E のタイプになって、私が今回お借りしてるのは E のタイプです。で、長さが、え50、500、700、1000とあって、私が今ここにあるのが700、ちょうど真ん中のサイズになります。 でこのスライダー、どうして私が興味を持ったかというと、まずですね、あの結構珍しいんですけど、このダブルリスタンススライダーって、えー、三脚一本で運用することを想定されてるんですよ。ただ、設置場所にやってもやっぱ三脚二本使いたい時もあるんですよね。で、これはですね、一本でも使えるし、こっちもネジ穴がついてあって、 三脚2本でも運用することがでできるんですよこれねここがついてないタイプが多いんですよねだから、えー、と応用が利くというかあそれは設置するときに楽だなっていうのがまず一つですね1本で運用したときにここにつけるサポートロットっていうのがあるんですよこれですねこういうやつサポートロットっていうのがあります、はい、でこれを、えー、とこのスライダーの下につけてですね三脚に固定することで カメラがこう端に寄った時にですね、荷重がこう、極端にかかりますから、傾いて水平が取れなくなるっていうことが起こるんですけども、それを防止することができるっていうやつですね。転倒防止じゃないです。傾き防止になります。なので、このサポートロットがですね、つけれるタイプ、つけれないタイプがあって、あんまり売ってないんですよ。こっちが4分の1ンチネジで、こっちがこういう、なんていうか、なんかこう、挟める。 足を挟められるタイプのクランプレクランプっていうのかなになってるのってあんまりないんですよでもこれは最初でもう付属してるんですね付属してきますあこれはいいなって思ったんですねえマニュアルとエレクトリックえ電動の切り替えが簡単なことです動画撮影の場合例えば動画で商品撮影をするような場合だと同じアングルじゃあい や, いや同じ商品を違うアングルでこう 色々取っていくよようなな感じになるんですよだからそういう時って電動でいちいちセッティングしてスマホとかでセッティングするよりは、えー、こうやって自分の手でこうやって動かし た, った方が早いんですよね作業がだから、えー、と私の仕事からですねマニュアルも電動も両方使えるタイプっていうのがいいんですよでその切り替えが早い方がいいんですねでこれがですね、えー、電動にしたいってなった時に こういうモーターが E700 を買うとついてきます。で、このモーターを、この部分ですね、こうやってつける。で、ここにバッテリーを取り付ける。はい。バッテリーはですね、あのソニーの F970 だっけっていうあのバッテリーの交換、よく動画撮影で使うバッテリーのタイプですね。これでも う, どうあの電動化できるんですよ。これで電源をこうやってオンすると、 こういう感じで今ここでスイッチを押してるんですけどこれの切り替えがこうワンタッチでできるっていうねここを外すだけでこれでもう外すだけでこうマニュアル化ができるというのがですねまあ最大の特徴ですよねえっとこれの前期のマイクロ2ではこのマニュアルと電動の切り替えが ちょっとね、できなかった で, できなかったでできるんですけど時間がかかる感じだったんですよだから今回、えー、とこういう切り替えが簡単な仕様になったのであこれはいいなと私は思ったわけですねパン軸ティルト軸のモーターをつけて3軸でコントロールすることができるんですねこのレールモーションパンモーションチルトモーションっていう 3つの動ききでで制御すすることができますパンモーションの動きをすることができる、えー、ポンズ電動式パンヘッドだったかなこれとあとチルトモーターとアームのセットですねこういうのを別につけるとこれを三軸コントロールすることができるっていうものなんですねでこの三軸コントロールできる機材って今までもあったんですよあったんですけどこのアームの部分がね 弱いのが結構多かったんですよね。実際使ってみたらもうふにゃふにゃでタイムラプスで、えー、こうやってシャッター切るたびにブレてて全部の画像がブレてるとか、あの、どう頑張ってもその、えー、沈み込みとかね、そういうのが防げないっていうやつがあったんですけど、これアームがねめちゃめちゃ丈夫だなと思ったんですよ。あ、だからこれは三軸コントロールしても問題ないなと、えー、実用レベルだなと思って、えー、これにしました。 えおそらくですね、今既存で発売されているタイプのスライダーとしてはスライダーに求められていることの、えー、ほとんどのことがですね網羅されているというかできる機材になっていますだからまあこれ1個買っておくと、まあ、その間違いないのかなというかあのできないことっていうのがまあ少ないんじゃないかなっていうぐらい網羅されています、まあ、そこがねすごくいいところだなと まあ、とにかく多機能なんですねバレルロールっていうのがでできるんですねバレルルロールっていうのがこのダブルディスタンススライダーっていうのがですねカメラを前に動かしたり後ろに動かしたり、えー、する時にですねこのレールが映りにくいっていう特徴が。 あるんですねでその特徴を利用したらですねバレルロールっていう動きがあって三軸の状態にしてカメラを回転させながら前進させたり後退させたりすると端から端まで広角レンズで使うっていうのはちょっと難しい部分はあるんですけどもちょっとしたトリッキーなこともできるんですねジンバルでいうところのインセプションモードにプラスレールモーションをつけた動きができると。 まあ本当に複雑なモーションコントロールができるっていう感じですね。ジンバルだとね、どうしてもね、バランスが悪いからね、えー、こういうスライダーでやった方が、まあ安定はするだろうというふうには思ってます。 以上の理由で私はこのスライダーをお借りしてアメリカ、それから北海道のニーカップ町での撮影のお仕事で使わせていただきましたが、結果としてはですね、すごく満足したものが取れています。で、えっ、ー、と、実際これ持ってくときにですね、感動したのもですね、えー、まずこのスライダー E700、スライダーの方を購入すると、こういうケースがついてくるんですよ。これ結構 立派なケースが付いてて、ハードケースなんですけどね。で、これの中に、えっ、ー、と、スライダーと、それから、このサポートロットですね。これが収納できるようになっています。基本的には撮影の時はこれのケースに入れてカメラバッグと三脚とこれこうやって持っていけばいいんじゃないかなっていう感じで、えー、すごくですね、その持ち運びが簡単でした。で、モーターの方もこういうケースがね、一応付いているんですよ。 これモーターもですね中開けるとこのレールモーション用のモーターですねが入っててバッテリーを入れるスペースとかもちゃんと作ってあって。 なかなか気の利いた配慮ができるじゃないかと思いました。でやっぱりこうサポートロットが付属しているっていうことで、まあ、設置がすごく安定するなっていう印象でした。あとね一回不良の事故があってねスライダーをね一回倒しちゃったんですよ。でここに<笑>傷ついてるんですけど<笑>でその時にこのベルトがねこのタイムラプス用のこのベルトがビヨンド取れてしまってあーやべえなこれ壊れちゃったなと思ったんですけど直せたんですよね。 直し方はすごく簡単だったというかまあ簡単でもないかなここのベルトがねまあこれ取れちゃったんですよビヨーンと取れちゃったんですよでまあこれ六角レンチで締め上がってるのでここにはめて六角レンチ固定したベルトがビロビロの状態で緩かったんですけどあのちゃんとねあの締めれるところがあってあちょっとわかりづらいかなこ、えっとここにですねちょっと六角レンチを差し込める穴があるんですよでこれを締めつけるとこのベルトがこうなんていうかキュッと えー、引き締まるようなな感じになってまた再度使えるようになったんですけどそれ何て言うかな不慮の事故にもちゃんと対応できるようになってるっていうかそういうところは仕事で撮影してる身としてはねめっちゃありがたかったですね。 あの普通のスライドでこれで壊れたらもうどうにもない自分で手加えることができないとかがほとんどですけどもうこれはそういう直す余地があったということですね細かいところを言うとねいろんなところ配慮があってこのネジなんですけどこれ埋め込まれてる感じになっててこれねこう回すとほらピョンって出てくるのでこう3分の1インチと4分の1インチのネジがねこうやってねえ切り替えれるようになってるんですよねこういうのとかもね 大事な配慮ですよね。で、まあ悪いところも、えー、言いましょう。で、悪いところはですね、スライダーだけで、えー、使ったときですね。まあカメラとスライダーをつなぐ、えっ、ー、と、レリーズケーブルですね、を、えー、使うんですが、えー、そのレリーズケーブルはね、このモーター側につけるんですよ。だからここに、こう、モーターをつけて、 でカメラをつけてレリーズをつなぐんですけどレリーズのそのシャッターケーブルですねシャッターケーケブルがビヨーンってすごく引っ張られるので端から端まではとてもじゃないけど普通のシャッターケーブルだと短くて端から端まではスライダーだけでのタイムラプススライダーの運用はできないです。これ延長ケーブルスライダーだけで使いたい人は延長ケーブルを買った方がいいです。 でこれを、この延長ケーブルをね、使って、まあ余裕を持って、こう、レールモーションの効果を得ることができるので、スライダーだけでタイムラプスの撮影をしたい人は、この延長コードがおすすめです。まあスライダーじゃなくて、こっちのポンズパン電動チルトヘッドかなの形状が、まあ四角いんだよねこ。だからこれをつけてですね、例えばこういう形になった時に、この部分が出っ張るわけですよ。だから、あの、 スライダーが端まで行った時にここが干渉するのでだから目いっぱい使えないのはもったいないなっていうちょっとここまあこれ小言ですかね商品の形状的になんで四角いんだろうなというのは思いました丸かったらね干渉しないからあとはまあ今だいぶ落ち着いて多分ここからだんだん落ち着いていくと思うんですけど電動での制御をするときはスマホのアプリから操作することになりますスマホアプリ以外からはできないんですね だからまああのいちいちスマホアプリで接続しなきゃいけないっていうまあ面倒くささはあるんですけどもえっ、ー、と最初はねファームウェアのアップデートが結構頻繁にあってなんか動きがおかしいなと思ったらファームウェアのアップデートをするとえっ、ー、と治ったりっていうのがありましただからまあこまめにアップデートはしといた方がいいんでしょうねあとまあ最後にあんまりデメリットってないんですけどあえてまあ絞り出して言うとすると まあ、設置が大掛かりっていうとこかもしんないですね。<笑>これはもうね、どうしようもないんですけど、あのー、最初にその、スライダーと、パンとチルトと三軸で初めてタイムラプススライダー使う人が、えー、そういうフルセットで買うと、結構設置めんどくさいなって思うだろうし、使いこなせないと思うんですよ、私は。だからまあ、思い切ってもちろんね、えー、買ってしまってもいいんですが、まずはその、 このスライダーだけとか、もしくはこのパンだけ、えー、っていうのを購入して、徐々に徐々に買い揃えていくのがいいんじゃないですかねとは思います。 えっ、ー、とですね、ざっくりしたレビューですが、えー、以上になります。よっちゃんもあの動画をアップしてくれてるので、私が説明してない細かい機能のことも説明されてます。あの、概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひ商品に興味のある方は見てください。もう一個最後に言っておきたいのが、あの、これからお取り扱いしていただけるみたいなんですけど、私的に注目商品があって、タイムラプストリガーっていうのがあるんですよ。えー、通常カメラ、この上にカメラを乗せてコントロールするときって、 スライダー側からシャッターを起きてくださいっていう信号を送るんですね。だからカメラは待機状態で、 えー、スライダーから信号が来たら、シャッターを切る、シャッターを切る、シャッターを切るっていう動作をするんです。で、最近のカメラって、すごくインターカメラ内のインターバル撮影機能が優秀じゃないですか。で、特に、えー、昼から星空、星空から昼っていう、そういう露出の変化の激しい時間帯のタイムラプス表現っていうのが、結構最近のカメラよくできるようになってきてるんですね。ただ、えっ、ー、と、それをスライド、 レールモーションやパンモーションと一緒にやろうとするとちょっと難易度が上がるんですよ。基本的にそのカメラ内のカメラ内でその、えー、と露出ランピングと言いますけど滑らかな露出ランピングをして動画を作り出すということに関してはですねカメラの中からシャッターを切ってくださいっていうゴーサインを出さないと細かい露出変化ってできないんですね。 で外部から、えー、こう信号を出すタイプで、例えばマニュアルだったりとかですね、別のスマホ、タブレットとか、あとタイムラプスプラスビューってちょっと専門機器があるんですけど、そういうのを使って、えー、露出ランピングを制御していくと、どうしても滑らかにならないので、後で必ずタイムラプス用のソフトウェアっていうのが必要になりました。これがね、今までハードルだったんですよ。要はカメラ1個だけでホーリーグレールを表現するのはできるけども、こういうモーション機器を使った時に、えー、そういったカメラ内インターバル撮影の機能が 使えないのでタイムラプス用のソフトウェアを使ったりとか別の機器を使ったりしてやらなきゃいけないというのがまあ、難しかったんですよねただあのこのこタイムラプストリガーっていうのがですねあのホームページの表現とかを見ている限りどうやらカメラ内でインターバル撮影をしたらそれに合わせてこっちが動いてくれるみたい確かに今までなんでそれなかったんだろうって思うんですよそう多分ね私が知る限りそれね 初, 初の商品なんですよ だからそれをこれから YSIMEGI さんで取り扱いされるっていう予定でいらっしゃるようですのであの私が言ったような機能が、まあ、ちゃんと私も試したいと思いますけどそれができるんであれば実は結構革命ですよね。カメラ内インターバルタイマーの制御を使って、えー、レールモーションファンモーションチルドモーションが使えるということで。 そのタイムラプストリガーとの連動はやっぱり G ポンのこのスライダーとしか連動できないはずなのでそういった意味でもこのスライダーを使う価値はあるんじゃないかなと思います。はい、それでは、えー、今回は以上になります。えっ、ー、と、あとね後編があります。はい、前編はここまでになりますんで後編は実際これを使った時の、えー、注意点とか使い方とかそういうのをお伝えしたいと思います、えー。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。